何十秒でいろいろ教えていおり先生今日のお題は幸せですなのにみなさんこんにちはいおりです顔文字ですあら顔文字くん珍しくくらいじゃない好きな女の子から LINE が返ってこないんですそれで落ち込んでるのね気にすることないわよはぁ、あ、やっぱり人間の男がいいのかなえぇ、え、突っ込んだら長くなりそうねいおり先生 幸せって何でしょうねそんな深い話90秒で答えさせる気まあいいわ幸せについては大昔から色々な考え方があるけど一言で言えば心が満ち足りていること長い間幸せは哲学で考えられてきたけど最近は心理学や精神医学の研究が盛んなのよその結果人それぞれのものの考え方が幸福感を左右することが分かってるの 幸福感を持っている人に共通する特徴はこの4つよ誰かに感謝したり親切にすると幸福感が上がるって研究結果もあるからそのあたりから始めてみたら気分上がるんじゃないありがとうございますじゃあ早速感謝の印に肩でも揉んでよ幸せが近づくわよなんか引っかかりますけど今日も動画を見ていただいてありがとうございます チャンネル登録や高評価クリックお待ちしてますお待ちしてます